平野紫耀黒詐で主演決定。ファンが待ち焦がれた空白の2年間。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和版、黒詐で主演を務める平野紫耀業界内では彼の演技に期待する声が、18日、10月にドラマ、黒詐 TBSK が放送されることが明らかになった。主演を務めるのはキング・アンド・グズ・ヒラの仕様。今回の発表を受けてアンドするファンも多かったようで。近くクロサギの話は以前から。クロサギは2006年に山下智久が主演を務めた。 父親が詐欺師に騙された末に一家親中を図るも、生き残った主人公がこの世の詐欺師を騙し返す黒詐欺になって立ち向かっていくサスペンス作品だ。シラビー編集部では今年4月に平野の黒詐欺を10月の金曜午後10時枠に放送する方向で調整していることを報じていたが、今回晴れてその時間帯での放送が決まった。 平野は金プリメンバーの中でも天然キャラクターでおなじみ。そんな彼が復讐に燃えるダークな役柄を演じることに早くも期待がかかる。資格シリアスな演技に期待ある芸能事務所関係者は平野の演技力は可能性を秘めていると語る。金プリがデビューする前の2014年に主演を務めた深夜ドラマショーク、日本テレビ系を見て衝撃を受けました。 演技力はまだ荒削りなところもありましたが、回を追うごとにどんどん成長していくのがわかりました。この作品はメジャーデビューを控えたロックバンドがボーカルを不慮の事故でなくし、平野さん演じる主人公を加えてメジャーデビューする物語。彼が涙を流すシーンもあったのですが、その涙がすごく綺麗で不思議と引き込まれたのを覚えています。 デビュー後に彼が演じた役は明るい性格のキャラクターが多いですが、そんな風にシリアスな演技もこなせると思いますよ。芸能事務所関係者。近く、レンドラは20年が最後、金プリファンのある女性は今回の発表は嬉しいと話すが、辛い時期もあったという。実は平野くんがレンドラに出たのは20年の末光警察、ミッドナイトランナー日本テレビ系が最後だったんです。 そこから今に至るまで他のメンバーがドラマの仕事が決まっていく中、彼だけ全然連ドラに出ませんでした。私はメンバー全員が好きな箱、詩なので他の4人がドラマに出るのは嬉しかったのですが、なんだか平野くんがされていないように感じてしまって寂しかったんです。金プリファンの女性。 確かに、長瀬角は21年の NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、高橋山が21年の日曜劇場、ドラゴン桜、第2シリーズ、TBSK、や今年4月の、未来への10カウント、テレビ朝日系、岸優太が21年の、ナイトドクター、富士テレビ系、神宮寺優太も同年の、準教授高月明義の推察、富士テレビ系、 と、連ドラに出演している。それだけに、ファンにとって平野の空白の2年間は焼きもきするものだったのかもしれない。視覚歓喜の声が多数ネット上では、やっと平野紫耀さんに演技仕事来た。ずっと紫陽くんに演技の仕事が来ることを待ってたのでとても嬉しい。ドラマやってなかった1年以上の間うちらよく耐えた。この時を待ちわびてた、など。 平野の主演ドラマ決定に歓喜する声が多数上がっている。この秋、平野が、黒詐欺、で見せる新しい姿は、たくさんの人を魅了するに違いない。取材文、シラビーハングシーアイル・ジュー・サイト・ソ平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。